彼女たちのことか お, お前やっぱ知ってたんだなな知ってんだろ確かに僕はその鎌を使う女たちに助けられたよだろうあいつらいい奴らだろうじゃあ助けに行かなきゃだろう助けるのはあの四人だけだ ね、いいかーちょ、やめてよ<笑>よしじゃあ行くぞ